さて、次の話題は C 言語における時間計測です。で、まあ、選挙予策による表というのは、上から順番に見ていますので、ゲットプットの時間計算量は、N 個の項目があった場合、オーダー N ですね。選挙です。これは、ま、あ、まあ、表については、ま、あ、早くないよ、ね、ですね。それを今日、まあ、確認するために、計測プログラムを書みました。見てみましょう。テーブルベンチ1。 で、えー、各機の、まあ、時間も含めたに切ると、テーブルで切ると。そしたらね、えーで、メインのアーグ g イで、いくつの要素で数えますか、ま、試しますかというのを渡すようにします。だから、このカウントアーグ g イの1でとはするんですが、このアーグ g イがちょうど1個指定されているということをチェックするための、まあ、エラーチェックがここにある。さて、t と t には時間はがたまに使います。 乱スを使うので、S ランドタイムなので、乱スの種をセットします。で、クロックを1個取って、それから、i を0からカウントのとままで一回使わせながら、つまりカウント回、バッファーに対して、えー、S プリントフって言われすね。数値を文字列に変換して、変換の仕方は、この、プリントフと同じように、パーセント書式で指定する。ですから、このバッファーに対して、 S 番号、ま、S1 とか S1 万とか S1234 とか、そういう文字列の形で生成する。この数値の方は、ランドを100万で、割ったマりズが、ええ、また。つまり、様々なランダム文字列を生成して、それをテーブルプットする。それからすぐに、ええ、その同じ値で検索する。だから、プットとゲットは必ず1回ってやっしかも必ず見つかるんだけどない。 これを否定してやったらば、えー、もう一回クロックを取って、で、その二つの時刻の違いを、えミ、ー、リ秒単位に換算計算し直して表示します。じゃあ、やってみましょう。で、えー、テーブルで終わって 1番じゃあ2万だとどうなるか大体4番になりますね3万だと 4.5 秒くらいかかるんじゃないかと思いますけども、ね、さて、えー、まあだから N の事情オーダー N の事情になりますねそれは N 個の要素を読むかくするのに、えー、横断 N で、それを N からやらたら、事情化になるんですね。で、n c o は自分でも選挙対策の表を時間計測し、このことを確認してみてください。さて、うん、じゃあ、今の、 一回読んだり書いたりするのに、オーダー N の表ができたんですけども、もっと早い方法として、オーダー1の表1っいうのが定数時間とかすごい早いですね。そういう方法も実はありますので、それを見ましょう。どうやったらできるのかというと、普通の配列のアクセス、A の I 番目は読むときも書くときも一定の時間でよいですね。ですから、例えば、鍵が0から9999までの整数であれば、そのこの、えー、一番この配列を取れば、 それでオーダー1の表になその番号のところを読み書す。ただ、今回は、鍵が文字列ですから、この方法は使えません。また、実数とか、配列が確保できないの大きい整数を鍵にする場合でも、一辺にこれを取ることができます。そこで、ある直に従って、文字列 S から一点範囲の整数に変換するという関数を使います。これを、発注関数、発ファンクションと言います。 例えば、文字列区のりこの関数を計算して、計算して決まった場所に入れます。で、後から取り出すときに同じ鍵区ので計算するんですから、また同じ関数で計算したら同じ場所になるので、同じ場所にはある。これが発信表の基本的な考え方です。ただし、運が悪いと、えー、別の文字列でもたまたま同じ場所の番号、発信番号になるということはあります。そうすると、 一箇所の複数でやらないと困りますので、例によって単連結リストを使って、えー、いくつか同じものが当たった場合それを連結リストに並べますよ、というふうにしました。